「会いたくて会いたくて」「この胸のささやきがあなたを探しているあなたを呼んでいる」「いつまでもいい」 「そばに」 寄り添って「やがて時は行き過ぎ」「幾度目かの春の日」 h e こんにちは、えー、柴黒と言います。えー、今日は、まあ、第9回隅田ストリートジャズフェスティバルですけれど今日は東武ホテルレバント東京1階ロビーラウンジのクリスタルムーブメントさんで演奏させていただいております、えー、私たち芝黒というんですけれど、えー、柴田と黒杭の、えー、2人のまあ男性デュオですで今日は7曲演奏させていただきます、えー 今ただいま2曲をお送りしましたのは1曲目が「ザ・ロ、えーズアマンダ・マックブルームさん作詞作曲で、えー、ベッド・ミドラーさんが歌ってるものが有名ですねで2曲目が「木蓮の涙」という、えー、作詞が、えー、山田寛さん作曲が柿沼清さんの、えー、曲です、えー、今日は、えー、皆さんちょっとお聞きしたいんですけれど 今日隅田区からお越しになっている方ちょっと手を挙げていただきたいです。おー素晴らしいですね。じゃあちょっと墨田区の都内だけれど墨田区の外からいらっしゃっている方とかいらっしゃいますか。あー素晴らしいですね。じゃ続いて東京都よりも外日本だけど東京都の外とか外から来ておお素晴らしい。じ ゃ, いしゃじゃあ外国からいらしゃっている方。はい<笑>素晴らしいですね。ということで。 えー、と隅田隅田の大きなフェスティバルなんですけど結構、まあ、遠くからもいらしている方がいらしてですね、えー、嬉しい限りなんですけれど、えー、私自身はですね、まあ、あの新宿区に住んではいるんですが墨、えー、田区に勤めておりまして墨田区に勤めて7年目になりますちょうどスカイツリーがオープンする年の4月からですね墨田区に勤めております。で私の職場、えーと 今12周年なんですけどちょうど10周年記念パーティーみたいなのですね、こ, こちらの東武ホテルレバント東京さんでやらせていただきまして、えーまあ、そのお世話になっているホテルとかお世話になっている句で演奏させていただくのは嬉しい嬉しい限りだなと思っております。